痩せにくい人必見今回の動画を行うことで、代謝が爆上がりして、姿勢が良くなり、お腹がへこみ、お尻が持ち上がり、猫背が治り、反り腰が改善されます。そんな良 い, い動画あるのって皆さん思ったかもしれません。ダイエット始めようかなと思ったら、歩き始める人多いですよね。でも実は、前に歩くよりも、後ろに歩く方が5倍痩せるって言われてるんです。 要するに体の弱い背面を使うことによって痩せる効果を上げることができるんですなぜかというと弱い筋肉ほど早く鍛えられますよね筋肉が鍛えられると食べたものの栄養は筋肉の修復回復に回ります弱い筋肉を鍛えることで脂肪の蓄積を抑えられて脂肪を燃える体を作れます頑張っていきましょうスマホを目の前に置いて寝ましょう手のひらを下に向けて足を開くこのまま体を 起こしたら下ろします息を止めないように体を起こしたら下ろしますマイペースに行っていきましょう猫背がひどくなると体が全く浮かなくなってきますから 行く間にしっかりね、伸ばしましょう。で、今度は手をついて体を起こします。しっかり胸を張る感じです。 指の筋肉を伸ばしていきましょう。はい、手を前に伸ばして。お尻をタッチしたら戻しましょう。交互に行きます。背泳ぎをするようなイメージです。 大きく円を描いて回してください<笑><笑><笑><笑>肘をつきましょうこのまま膝を曲げて足を交互に動かします もも裏お尻お尻の筋肉を使っていきます頑張って今度は手を前に伸ばして 体をを起こしたら肘を曲げるできるだけ体を戻す時は手を伸ばしてから下ろすイメージです。 今度は体を左右にひねります手を伸ばしたままであまり上半身がねついていかないように。 で今度は肘膝ついてこのまま手を交互に伸ばしますちょっと難しくなっていきますよ。 手, 手を脇の下について、上体反らし、うん、半分手の力で体を起こします。肘曲げるときは、肩甲骨をしっかり寄せて、 今度は下向いたままで手を動かしますできればおでこをつけてから動かした方がいいので今はスマホから目を離してもいいです遠くに伸ばしたら肘を上げます オッケー今度は体を下半身を持ち上げる前ももを少し上げる感じですもし上がんなくてもね力を入れる意識だけでもいいですこれ結構上がらない人多いので別にね あわなくてもね、私だけと思わなくてもいいですよ。オッケー、そのまま。ゆっくり腰をひねりましょう。早く動かすと膝の幅が広がっていくので、足閉じて。 ゆっくりね、膝の幅変わらないように。動かしてくださいオッケー。寝たままで片足横に持ってきましょう。これでキープです。 できるだけ体を床につけましょうもし股関節少し痛い人はちょっと体を振ってください腰股関節の力が緩んできます反対も 同じように行きましょう。腰、股関節痛い人はお尻振ってくださいあ。右の腰が痛いな。腰痛い人はね、片っぽだけ痛いとかありえるんで無理せずやってください。 今度は両足です。お尻が上がってもいいですからね。このまま。ちょっとお尻を振る感じで。動かすと。股関節が緩んできます。お尻が上がってもいいですからね。 股関節をね、やっぱり硬い人多いんで。オッケをツンバイです。このまま片足を伸ばす。戻す。こう。奥に伸ばします。上げた足をピンと伸ばす。 上ではなく、真横です。遠くに伸ばすイメージをすると、真横に伸ばせますんで。オッケー、今の足に加えて、左右対称に。手も動かしていきます。 手も遠くに伸ばすイメージです上ではなく前です手足を遠くに伸ばせば一回ですまっすぐになりますのでピンと伸ばすことで大体幹に力が入ります 今ので。手足を上げ下げします。頑張りましょう。頑張って。途中で入れ替えます。はい、反対行きましょう。 お腹をへこませて腰を丸めますできるだけ腿をお腹につけるイメージで丸めますお腹をしっかり引っ込めてください オッケー最後は腰を揺らしましょう寝たまま腰をブラブラ揺らしてください。 Okay、最後まで頑張ってやったよって方はグッドボタンやコメントで教えてくださいやった日はコメントで感想と継続日数残してもらえると自分も皆さんもそれを見て励みになりますんでご協力よろしくお願いしますもう1本ぐらい頑張れそうだよっていう人はおすすめの動画か関連の動画どっちか1本頑張ってみて登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます自分のの好きなのを選んで 一週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。